この町は盗んだ宝石を何のギのにはうってつけンの場所だ。すぐ売れる。外交官とモモのモモモモモモモモモモモモモモモモモモさモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモ